现在应该。 はいえー、それではちびっこ隊はこの演舞で最後になりますちびっこ隊気をつけありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、それでは続いての演舞で本当に最後の最後の演舞になります最後に演舞します曲は「てんてこまいで折物語」 思いいを胸にという曲ですこの曲は私たちの2作目にできたオリジナル曲でここ足利市にある織姫神社に伝わる七夕伝説を表現したものとなっておりますもしよろしければこの後ですねちょうどライトアップされる時間にもれるのでこの作品を見て織姫神社に行っていただけたらなと思います織物の町足利の娘と。 都より来た織しが織りなす恋物語を全身全霊表現します。ご声援よ ろ, よろしくお願いします。織物語。 働く場合からし、花が咲いたような美しさでしたしかし幸せな時は長く続かず折しが都へ帰ることになり娘は旗を折ることをやめ来る日も来る日も 二日間にわたりまして本当にありがとうございました